う<音楽>んっと、ふえ、着いたわね。ディスティニーハイランド。懐かしいわ。学生の時以来ね。姉ちゃんかよ。ケンジはユリネーに憧れてるから。いろいろと消すなおい。 遊園地遊園地だよ私来たことなかったのすっごい楽しみお前はお前で本当にあの魔王なんだよなユリナさん今日は私のために付き合っていただいてありがとうございます<笑> い, いえ い, いえどういたしまして久しぶりの DHJ だもの楽しみにしてたわ それにしてもミスティアちゃんまで記憶を取り戻すなんてねマコトの小説のせいかしら<笑>まあそうですよっマコトお前やっぱええやつやな持つべきものは心の友やわいめっちゃ感動してる呼んでくれてありがとう女子と一緒に遊園地グループデートとかこれこそ青春スペシャルホリデーや悪いな休みに呼び出しちまって つかなんだそのうさんくさい関西弁はあっはっはっは、<笑>気にしたら負けだケンジ君おはようございますおうおはようってあれコ介。スケお前ってそんな話し方だっけおかしいですかえああいやそんなことないぞお前の雰囲気に合ってるっつうかなんつうかそれにしても いつにも増して可愛い格好してるな集合場所間違ったかと思ったぜそ、そんな可愛いだなんてお、お<笑>コスケ君可愛いよねユリナさんおお、なんと美しい今日も素敵ですジェットコースターとか一緒に乗ります<笑>お、おいコースケお前なんでいきなりレバー に、すんけうちこでっくふんっとこれあなたが教えてくれた技なんですけどねちょおあれそんなの使えねえ<笑>あ白目向いてる<笑>とても素敵だなんてありがとう今日はいっぱい楽しみましょうね姉ちゃんケンジのやつ 多分今泡吹いててそれどころじゃないし「とても」は言ってねえよまあケンジだし大丈夫でしょう<笑>まずは手始めに「どんどんパッパ」からのホワイトテンペストミスリルドラゴン5000ねお ー, おー いたポコペンポコペンだれがついたポコペンポコペンだれがつついたポコペンポコペンねえねえほんにこの呪文で合ってるのわかりませんですがかのたてぶえ大魔王も使っていたゆいある呪文ですやってみる価値はあるでしょうへえー、なんかシンバルとかタンバリンとか打楽器が生まれそうなんだけど。 シューターこの世界には魔法文明が残っていないんだからいろいろやってみないといけないわ言語の発音体系はその世界に合わせなきゃ魔法が発動しないことはもう分かっているでしょそりゃあ分かってるけどさジーフコちゃんの言う通りやマハリクナ呪文もダメだったしねメガメガちゃんが作ったこの魔道具 最礼の箱庭の祭壇だっけここにマリクを送るための呪文この世界のノリとさえ分かればいいだけなんだし気長にやりましょう魔道具っていうかこれただのジオラマだよねうんこれも ダメだったか困ったたかか困わね、うん、まさメガ、メガ はオーディンアーネストワールドの強者にして手を千の魔法を操り万の魔物を従えし悪夢この世を恐怖に陥れし魔の王なり 我が眠りをさますものは誰であるかおおそのお声は王が…王が降臨なされたぞ儀式は成功したのだあ、っちょ、誰か…誰か私の目を直してくださいああ魔王様さすがだわメガメガちゃんたらやるわね嘆きすぼ…あ…げ… んめっちゃ魔王様どうかどうか目をお開けください我らしてのあなた様の忠実なるしもべおおそうか我が愛しきこらよ世話をかけたなして おぬしらなぜ下半身がむき出しプルルーンとすっぱかなのだあらあお見苦しい姿をお見せしてその申し訳ございません恐れながらおうよこの世界では魔法を使うと下半身の衣服が弾け飛びますなる詳しくは後ほどご説明いたしますが 王を復活させる術式の使用により我ら4人のパンツと毛糸のパンツとデニムパンツとスカートの全てが弾け飛んだためでございます お, お前なんちゅう世界にわし呼んどんねえわし魔王やで魔法の王って書いて魔法…なんぼなんでもそれあかんやろえ帰るわしもう一回帰る寝る寝る アーネストワールドに帰るまま王様そのおお気持ちは分かりますですがどうかご説明だけでもお聞きくださいませいや帰る帰る帰るお前さっきしょうもないおうおうおうとかしょうもないしゃれ言うとったやろ帰る回避する手段もすでに見つけておりますゆえ何とぞ何とぞやからこっちにケツ向けてプルンプルンするなっちゅうてんねん<笑> Where the where the where the where we go